それでは、ひとひらの皆さんですひとひでございますああ、1年ぶりにやってまいりましたね、原宿に、えー、今年もですね、えー、この踊りをここからご評価させていただきます今年の踊り、11年目のシーズンでございますけれどもみな、えー、さん、元気を与えるというとすごく普通でございますけれども音楽の踊りに何かを感じていただけたなというふうに思います最後までご覧ください踊り子、こう、何も それでは参りましょう2019「ひとだ。井りの中に参い」「花に舞い」「夢に舞 y o u t u r h i l l n you're c i l n 行きます 舞い散る花の風に戻るイネですご清聴ありがとうございましたイトギライトギございましたどうもありがとうございましたありがとうございました